こんにちはブローです今日はですね僕が実際にフィリピンで借りている部屋を紹介していこうと思いますルームツアーというわけで全部をお見せしますここが今回借りた部屋になりますこの建物がですねめちゃくちゃ大きいんですよ3階建てで地下2階まであってここが1階のフロア入り口になってるってい感じですで今回はですね Airbnb というサービスを使って予約しました1泊でいうと大体1500円か2000円ぐらいで みんなで分けてて使ってるといるう感じでですすこうリビングですねでハウスキーパーの人たちが一緒に住んでいてでオーナーの人は今このセブ島にいなくてマニラとかアメリカで仕事をしてるって感じだそうですなんでこの1階のリビングはオーナーたちが使ったりあとハウスキーパーが使ったりしていますで僕たちは使ってるエリアはこの辺のエリアになっていると。 でどんな感じかっていうとあのリゾートっぽくて、ね、プールがついていてでプラスこういう景色が広がってるって感じですね今回僕たちは8人で、えー、シェアをして借りることができましたここで僕が YouTube 撮影したりだとかあとはこの部屋ですねこの部屋も結構ね部屋がいっぱいあって 通常は影が か, か っ, てるっているう感じですでこの部屋とこの、ね、地下の部屋を僕らは借りさせてもらいましたこんな感じでみんなで仕事しながら合宿してます。 動画今はスライド作ってますああそう今度ね土日のワークショップを今度フィリピンでねやるんでそこでやるワークショップのスライドを作ってって感じで2人はあめちゃくちゃこれすごい煩雑になってるな<笑>すごいもうねリアル感がすごいね2人は今動画編集の方法を話し合ってて やっっっててててるる感感じじでででで、すすね YouTube ののの仕事依頼が入ってその編集をみんなな分けてるような感じですでこの部屋は今ハウスキーパーパが入っててて掃除してくれという感じ filming d ハ what? でもみんなでシェアしてるんでここがダブルベッドと普通のベッドともう一つベッドがあってでみんなの荷物がこんな感じあるとでハウスキーパーさんがご掃除してくれてるやいと結構ねスペースがあふうあああああああああああああああああああああああスあああああああああああああ ややりやすいですし、でこういう風に今、気温が30度です、フィリピンめちゃくちゃ暑くて常夏なんですよ、30度なんですごく過ごしやすくてでしかもカラッとしてるんで日中もいい感じですね、日本だとちょっとジメジメする夏も多かったりするとは思うんですけども、フィリピンの場合はカラッとしてる日が多いと、で雨が降ったとしても結構早くやんだりするんで移動もしやすい感じです。で場所がですねちょっと あの離れた場所にあるんですけどもセブシティというところがありましてそこがメインのエリアでそこから10分ぐらいでタクシーで着くことができますさっきも言ったんですけど1泊1500円か2000円なんですごく安く泊まれるって感じですでここで土日はあの別の会場を借りて貸しさせてもらえるところがあったのでそこでワークショップをして。 えみんなでワークショップしながら一般の人現地で働いてる日本人の方とかフリーランスになりたい人が集まってる感じですで平日はみんなでここで仕事してる感じですでここにももう一つ部屋があってこんな感じで部屋が使えると。 でフィリピンの場合バスルームがどうなのって話があるんですけどもトイレはいいところはこういう風にウォシュレットがついてますタイなんかでよく見るウォシュレットタイプですねでこっちがシャワーなんですけど残念ながらここのシャワーあんまり強くないんですよフィリピンあるあるかと思うんですけどもシャワーがフィリピンの場合弱いですこれマックスでこれぐらいなんですけどちょっと弱いですよね日本のシャワーと比べると 弱いっていうのがフィリピンのデメリットですねで普通に洗面台があってで僕のアイテムはこれでよく使っているのがオプティックホワイトのホワイトニングが強い歯ブラシとこれシェーバーです今僕シェーバーこれになりましためちゃくちゃミニマムで使いやすいですでフィリピンには珍しいバスタブもついてました これでもねちょっとあのお湯の出が悪いんでたまるのに結構時間かかるんですけどフィリピンでもお風呂に入ることができますという感じでルームツアーはこんな感じにして行こうと思います土日にまたワークショップでタイペイくんが動画編集の仕事の取り方 フリーランスのね話をしてくれるんでその動画もアップしたいと思いますというわけで今日は1泊1200円1500円で泊まれるフリーランス合宿の部屋を紹介してきましたというわけでルームツアーいかがだったでしょうか今回は1泊1500円で泊まっている豪邸のルームツアーをしてみました こんな感じでね8人とか9人とか10人ぐらいでいつもフリーランス合宿をしてます次がベトナムのハノイ予定かもしくはニュージーランドでやるかなっていう感じで今後もやっていくんでよかったら情報をチェックしてみてください あとはですねフリーランスの留学コンテンツを今後作っていこうと思ってます僕のオンラインサロンでやっていくんですけれどもフリーランスになるためにどうしたらいいかとか、えー、仕事を取るために何をすべきなのかみたいなところから始まっていってあと動画編集とかあとデザインのスキルだとかライティングのスキルだとかっていうのを一緒にシェアしながら合宿スタイルで勉強していくっていうようなコンテンツを今後作っていこうと思いますプラス僕が今やってるんですけども福岡でフリーランスが集まれるような家を フリーランスの家を作ろうとしてますこれ何かっていうと福岡でフリーランスの専用の戸建てを買ってそこの戸建てでイベントができるようなスペースとコワーキングができるようなスペースとプラス宿泊もできるような場所を作っていこうとしています今ちょっと不動産に相談しながらやってるんですけどもなかなかいい物件がなくて困ってるんですけどもまあ今後こういった場所と家を作っていくっていう感じですよかったらフォローと。 チャンネル登録よろしくお願いします。またまた別の動画でもお会いできればなと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。